吉田優子ですシャミシャドウミストレス優子という名前で魔族活動開始ですでもここって次回予告をするところですよねシャミ子次回はしっかり準備運動しようフッ桃色魔法少女がグイグイ来ます武器っぽいものも探すんで